プロデューサーさんはいレオンさんが来てみんな刺激を受けましたからレオンさんすっごくかっこよかったですえ私ですか 私の目標はもちろんファンのみんなと楽しくライブをすることですどんなライブかって言われたらちょっと難しいですけど<笑><笑>とても素敵な夢じゃないか未来ならきっとその夢を叶えられるはずささくやさんありがとうございますさくやさんはどうですか 私はこの世界は美しいものだとそう誰かに伝えられるようなアイドルを目指しているみんながこの世界の人と人のつながりの美しさを知るそうすれば世界はより美しいものになるはずだからミライさんもサクヤさんも2人ともすごく素敵な夢だと思いますありがとう。 難しいことだと分かっているけれどいつか叶えられたらとそう思っているよねえ琥珀ちゃんのアイドルとしての夢とか目標はよかったら聞かせてよえわ私ですかそうですね急に聞かれると少し悩んでしまいますが。 ててんかも夢とか先のこととかよくわかんないででも今はみんなとアイドル頑張りたいっててんかさんそうですね 私はまだアイドルに復帰したばかりで漠然としていますけど今は早く一人前のアイドルになりたいですまだまだ皆さんに助けられてばかりですしそれに一人前のアイドルになれた時にまた新しい目標が見えるような気がします はね、琥珀、一歩一歩着実にっていう感じかしらはいはーい私、みんなの夢も聞いてみたいですねえ教えて教えてー